なんということでしょう勝負アルハイゼンパミコ。よろしくお願いっても私が、うずいなぁ、これは。欲しいカードも全部揃っておりますと。は、う、い、ん。候の名のもとにあなたの運命、なんで知ってるんですか脳<笑>の方に聞こえてます。うわぁ。フィッシュルさんの声は脳の方に直接や。やめてくださいよ。まずは、装備と。 その後に装備トゥーンさんは何もなかったそうですねこちらのデッキは一切影響を受けておりませんああ不も食らっておりません熟考なされて気づいてませんでしただけですね<笑>そうですねやっぱりクレーが手伝うよまあ打ちたいんですはいはいはい、私は、はいはい カフカなので、これはまあ計算のうちというわけでね。まあスクロースさんのことを考えて、はいはいはい、フィッシュルなのかなと。はいはいはい、ああ、そちらの音さんもいたいですね。拡散 さ, されちゃうのかな。ああ、いやでも全然そ反応とないですよ。怖いな。吸イテスト開始。あ、ジンとスクロースって回す向き違うんだ。はい もしかしてご存知ないあ、知ってますよあは は, はそそうそうですよねカフカって嬉しいんですよなんでかっていうとダイスを消費しないですよい や, い や, やめてくださいよいや違いますなんですかそれここで元素爆発が来ることを読んでおります読んだ上でトラップカードもセットしております 見えないと思うんですけどあの支援カードの隣に見えないと思うんですけどトラップカードあるってこれは何なんだろうトラップカード発動ターンエンドあえてオズライトイヤーなのかなでも相手のオズが私に攻撃してカフカで移動しますとそうですよね言ってみてください移動します<笑>忘れてた で, もいいんですオズライトイヤ ー, ーもう一度消化い痛いんですけどセノライトイヤーさんは多分こちらのフィッシュルイトイヤーを倒すつもりだというところであると思うんですけどもそうした場合どうなるかっていうのを先に考えてもらえたらなというところであるのかなという あ, あ殺したあれなんだスト開始痛いな。 や, やめてくださいよ。はい、やめます。しかしここで、セノは落ちてしまうのではないかと予測させていただきます。あ、ないっすよ。そんなことないっすよ。え。セノまだレベル2ですよね。まだ動けないんじゃないんですか、本当は。逃げ場はないぞ。強かったでんなんだろう。まあそういうことも。 あー痛いちょっとあの仲良くとかってでも超伝導とカフカってどっちが痛いのかなまあそうですね言われてみればダメージ数で言ったら今の状況だったら変わらない指示泣きそうなんでそんなことするんですかえ良よくないよねあフレイちゃん回復しようね え誰がいち面白おもしろいだって<笑>チャンネル登録者かカタた<笑>